ンンジューフランス、なんと在住のノリですあっという間の日本滞在今日はいよいよパパがフランスに戻る日ですパパのお見送りでマモンとケイは羽田国際空港までやってきましたちなみにマモンと子供たちは1週間後にフランスに戻りますケイくんこれからパパ飛行機乗るね。 今回の日本滞在でとってもたくましくなったケイ、今日は泣かずにパパにお別れが言えるでしょうか。ママ<音楽><音楽><音楽> お、ね、おおおおいいいっっっくん、お肉しししかかかたたねねよああありりりががととうう、はい、パ, パ, パパ、パパパパのおりだらにはい。 パパねパパに焼き肉おごってもらったね合いってアイス食べるのお米残ってますよねさあ時間になったので荷物を預け入れます上限の2 3キロまでギリギリに日本のお土産を詰め込みました最近は荷物の預け入れも自分で機械を操作してできるんですね知りませんでした Samichinez, s a m i c i n e z Samichinez, Samichinez, Samichinez, on y aura un écho. Tu vas le manquer. Allez, ouais, v i n g t t r o s a n t r e n On a vu, il est derrière là-bas,、ah、il est caché. o l ne peut pas y aller. C'est que ceux qui ont un billet qui peuvent y aller. Toi, dans la semaine prochaine, tu vas aller avec maman ici. avec ton、ah, billet、oui. tu iras dans la v i o n tu seras sage avec maman dans la v i o n d'accord bah oui hein.、Ouais. Bah, on s'appelle on s'appelle on s'appelle p a i a on s a b p e l l e ママ、何何 飛行機乗りたいの。ああ、飛行機見たいの。ーセフォーンーだって、明日が、明日幼稚園だもん。早く帰って、早く寝ないと。ね。あれ。バイバイ。 から成田を出発して、アムステルダム経由でナットに帰ります。<笑>頑張ろうね、ゆきちゃん。飛行機に乗りますね。恵くん飛行機乗るの楽しみいい、ね。早くパパに会いたいね。いいね。ね 緑の黄緑の飛行機もこれから出発するんだね。そうだね、青だね。ママたちはこの青い飛行機に乗るんだよ。そうだね。 寝てんの起きてる<笑>パパに会えるの楽しみだねね、パパ空港まで来てくれるよね<笑>帰りの便では特別にケイは無制限でアニメ鑑賞を楽しんでもらいます ミキはバシネットでくつろいでおります帰りの便ではマモはご飯を食べない覚悟をしていましたがミキがタイミングよく寝てくれたので今回はご飯を完食できました滑り出しはとっても順調子どもたちのおかげでワンオペ飛行機がストレスなく乗り切れそうです ヘイもほとんどぐずることなくアニメ鑑賞を楽しんでくれてますさあ日本を出発して5時間ミキの離乳食タイムですどなんな通過するすごいじゃんあんまあ、なく通過するアドレスすごいじゃんお、うんちゅうしゅうす る, するじゃああと5分待って じゃ食べ終わるまで待って。 今回のワンオペ飛行機ではケイはできるだけ1人で楽しんでもらうそしてマモンはミキのお世話を中心にして過ごすということを心がけて過ごしました今回はですねマモンのヘッドフォンを機内に持ち込んだんですがこのヘッドフォンがねとても性能がいいのでこれがなかったらねケイは1人で集中できなかったと思います。 でもねやっぱり一人で過ごすのは飽きてしまうのでたまにねミキが寝てるうちにこうやってね一緒に遊んだりして過ごしましたちなみにねじゃんけんは日本の幼稚園で学んだそうです それから動画には収めてないんですけれども K の隣の座席になった方がとっても親切で私がミキのお世話で手が離せない時に K の遊び相手になってくれたりして本当に助かりました。 大そうな距離をね、今、歩いてます、はい、さあ、いよいよ最後のハムステルダムからなんとに向かう飛行機に今乗ったところですお疲れ様でした、みんなけーくも頑張ったね疲れちゃったねこっち帰っていっぱい寝ようね Bah oui, allez, on rentre à la maison, hein. Ah、non, on Allez on y va